はい、皆さん、こんにちは。いつも高評価、コメントありがとうございます。今回は、膝をついたままで簡単にお腹に効くことができて、首、腰、痛くなくお腹をへこませることができる、膝つき腹筋というのを紹介していきます。簡単に行える立ち腹筋、反り腹筋、逆腹筋、この3つを応用したやり方になります。お腹をへこませるポイントとしては、適度に腹直筋を使う。 しっかり腹横筋を使う。呼吸をしっかり吐く。背中を丸めるのではなく、お腹を丸める感じで行う。これがポイントになります。これを含めた簡単なやり方を紹介していきます。簡単なだけに、しっかり行ってもらいたい。そういった思いで、今回は3セット一緒にやってもらえたら、お腹にバッチリ効いていきます。きつい腹筋を行っても、長続きしませんよね。継続が力というだけに、できるだけ簡単で効くものっていうのを続けてほしいと思います。 それでは紹介していきます今回は膝をついたままで行っていきます膝をついた状態で少し足を広げますそして手でお尻を持っときますそれはなぜかお尻が後ろに出てしまうとお腹を締めるんではなくって体が前に倒れるだけになってしまいますお尻が前のまま腹筋が締まるとこのようになりますですがお尻が出ると 上半身が前に倒れてるだけでお腹が全然しっかりね締まりませんなのでお尻が出ないようにお尻を手で押さえておいてくださいそして前かがみになるんですけども前かがみになる時に下を向いてしまうとお腹ではなくて背中が丸くなってしまってお腹に効きにくくなりますなので今回は上を向いてお腹を締める 背中から丸めるんではなくって上を向いてお腹をへこませる感じですこれを前と横に動いていきます息を吐き続けながら5回ほど動きますまず横の動きからやってみます横を向いて上を向いてお尻が出ないように息を吐きながら5回外腹斜筋を効かします反対も同じように上を向いて 横を向いて外腹く筋を効かします次に前に倒れます下を向くと背中が丸くなるだけなのでお尻を押さえて上を向いて顎を前に出す感じでお腹をぐッグッと5回そしてもう一つはグッとしたものを上に引っ張る 上を向いたままグッと下のを今度は力を入れたまま上にお尻が出ないように引っ張るこの4回を各5回それを3セット一緒にします5回は息を吐き続けますそれではスマホを下に置いてもらって足肩幅にしてお尻を押さえて上を向いて横を向いてかがみます5回いきましょう行きます 一息を吐き続けます。三、四、五。逆いきます。上を向いていきます。一、二、しっかりお腹を締めて。三、四、五。今度は正面です。お尻が出ないようにお尻を押さえて、上を向いてお腹だけを縮めていきます。息を吐きながら五回いきましょう。 お尻が出ないように。3。お腹を締めて。5。オッケー今度は下から上です。お腹を締めてお尻を押さえて上を向いて上に引っ張ります。行きます。1。2。3。4。5。オッケー1回深呼吸しましょう。今のあと2セット一緒に行いましょう。 ポイントはお尻がとにかく出ないことそして背中が丸くならないことお腹だけを締めるイメージですお腹に効きにくい人はもっと上を向いてお腹だけ縮める感じです2セット目いきましょういきます12345脇腹に効いていれば正解ですいきます1 2 3しっかりみで5正面ですいきます12お尻が出ないように345上に伸ばしますいきます1お尻が出ないように2お腹だけ3縮める引っ張る縮める引っ張る縮める引っ張 る, る, っ張る OK あともう1セットですだいぶお腹が熱くなっていれば効いてます しっかり息を吐いいてください5回いきましょうラストお尻を押さえていきます1上を向いて2345反対です12345正面です12お尻が出ないように345 下から上です1234力入れて 5OK、OK、お疲れ様でした い, やいい汗かいたよって方はね上手にできてますお腹に全く効かないよって方はもっとお腹に力を入れて背中が丸まらないようにお腹だけをへこますイメージでやってみてくださいこの部分だけをこういう感じでこう背中が丸まるんではなくってお腹だけを縮める そういいっったイメージでやててみてください今回は4方向5回息は5秒っていう感じでやりましたこれを慣れてくるとですねしっかり効かすことができてくるので5秒間息吐くのを3回とかそういった感じでもう1セットでも効いてます息は吐けば吐くほどお腹がへこんできますのでお腹気になる方はやってみてください今回膝つき腹筋のやり方でしたやってみて効果があったよって方これを続けてみてお腹がへこんできたよって方よかったらコメントに残してもらえるとありがたいです これからも皆さんに有益な情報を配信していきますのでグッドボタンやコメント、動画のシェア、ご協力よろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますのでよかったらリンクのフォロー、SNS のシェアそういったのもご協力してもらえるとありがたいです。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank、you